私の方から簡単ではございますがそれぞれのヒーローをご紹介させ て, っていきましょうまずはステージ左手、えー、シューハイターがどんだけコミカルな動きをしてもヒーローとしての立ち位置を守り続けるかっこいい大阪のアスカイザーをご紹介させていただきますアスカイザー参上ということでね かっこいいめちゃめちゃかっこいいですね<笑>いつ何時でも写真を撮り放題というぐらいのポーズが決まっていますがえ飛鳥山ですけれどもえ名前の通りこちらどうぞ大阪のか関西ってね飛鳥というと奈良県じゃないのと思われたお友達も多いと思うんですが実は大阪にも飛鳥と呼ばれている地域があります 大阪の南部にある羽曳野市と大子町がその飛鳥と呼ばれる地域になるんですね飛鳥は聖徳太子のお墓や古 墳, 古墳など、えー、古, 代古代のロマンにあふれ大阪とは思えないほどの豊かな自然に囲まれた土地です飛鳥川は大阪の飛鳥を皆さんに知ってもらうための活動を日々行っています すごいかっこいいアスカイザーの名前をまずは覚えてアスカイザー、ね、あれアスカイザーってどこから来たっけどこから来たか覚えてますかアスカ、えっと、え大阪のアスそうね今アスカって言ってしまうと奈良、えー、じゃないのみたいな話になってしまうので大阪そうなんですよ大阪から来たかっこいいアスカイザーを覚えていただいて大阪にもアスカという自然豊かな素敵な場所があるんだよということを皆さんに伝えるために 頑張ってるね。頑張って、頑張ってる<笑>思ってる。<笑>思ってる。思ってる。思ってるから大丈夫ですよ。アスカイダ。オッケーです。<笑>優しいですね。うん、大自然にね育まれて、うん、大きな心で、えーうん、戦っています。アスカイダ大阪からやってきてくれています。さあかっこいいアスカイダをもう本当にどんだけいじってもそうそうコミカルにならないところがヒーロー<笑>ヒーローという感じですけれどもね。ど はい、ちょっと私も足を開きながら<笑>やりたくなりますが<笑>さあそして三組のヒーローが登場しています続いてはラジマイちゃん大好きなカイセイの方に移動しましょうカイセイが移動した<笑><笑>どけどけ<笑>どけ俺の場所俺の場所真ん中にさあ大人気そして大爆 笑, <笑><ま> だけ残したい、えー、そんな気持ちから多くの方々の協力のもと生まれた時空機動改正でございます、えー、い最近ですねあの自然が少なくなったなとか行船があるななんて目に見えないところで環境が破壊されていっているというさ、えー、まざまな気候変動に備えてこのままじゃダメだよみんな気をつけて。 笑った後にもうう一度考えてという <笑>, え笑わしてるわけじゃないそうなんですけれどもね<笑>そんな大切なメッセージを伝えるために活動しているのが地ですえ西暦2200年の未来に起こるかもしれない環境問題えこの問題が意外な形で現状に降りかかってくるえそんなストーリー展開を待っている改正。 えー、ステージショーの方もで言っていい範囲<笑> 何言ってるかわかんないとかなのこうみたいな、うんうん、でも本当は言ってたうん言ってたあ、ちなみにけいちゃんもねあのこの間和歌山行ってきたんですけど、うん、やっぱりちょっと遠いですよね、うん、<笑><笑>でもはるばる行くだけのこう魅力があるのが和歌山自然もあるし海もきれいしお魚も美味しいしみかんも美味しいしみかんも美味し い, しん い, しいやんなみかんやんな、はい、あそこ え<笑>みかんと海星、えー、ということでね和歌山を覚えていただければと思います、えー、これで皆さんのね和歌山への距離がね少しでも近くなったらね海星、うん、嬉しいなという感じです笑われるだけじゃ海星寂しいなという感じなのでね応援してあげてください<笑>さあそして続きましてニューヒーローがなんと3人勢ぞろいで登場してくれました<笑> <笑>さあではでは、えー、このあたり に, りに横に立ちましょうかねアスカイザーの前に立っちゃって大丈夫かな失礼いたしますアスカイザー<笑><笑>さあポップカルチャーフェスティバルサー鉄人広場のオープニングも飾ってくれた、うんうん、このイベントのデビューのケミカル戦隊シューファイターシューファイターノワ<笑><笑>ソシューファイター シュー、ファイター。そう、シュー、ファイター。ちょっとかっこよく言ってあげないとね。<笑>まだのデビューしたばっかりなので。うちのブルーお気に入りやから。<笑><笑>え、ちなみに、ラジオちゃん、ブルーのどのあたりがお気に入りなの。昨日見てんな。はい。なんか。コミカル、ケミカル。ケ<笑>、ケミカルシューズ工業組合員承認のコ。コミカル。コミカルな。え、ビーソンブルーです。そうそうちょっとはしゃぎすぎたね。 ケミカル、ケ ミ, ミカル、コミカル、正しいですけどもね、はい、そうですね、ブルーがお気に入りということですけども、レッドがいいんやでーって言ってるのかな、はい、そこ危いないから気をつけてくださいね、あなたの応援、すべて届いていますよ、さあ、改めてケミカル戦隊シューファイターもご紹介しましょう、阪神・淡路大震災で大きな打撃を受けた神戸市長田区。 鉄人の立つ町、この長田区の靴製造業を応援するケミカルセンターシュファイター昨日見ても応援するお友達が来ていますね、えー、今回のお披露目ステージでは各地から集まったご当地ヒーロー約30団体に見守られて活躍を続けている 本当にデビューほやほやのシューファイターです<笑>、えー、皆様も靴を両手にシューズチェンジということなんですがさあレッドブルーイエローそれぞれ何やらお顔の横に靴がついているんですよねそう、ヒール刺さってるっね。刺さてないの刺さってない の, 刺さってないのギリギリのところにおるから大丈夫なんです、えー、まずはは、でですね、では ラジちゃんがお気に入りのブルーからブルーの名前は B さブルーと言いますはい B さブルー<笑> B さブルー B さブルー B さブルーということで 覚えていただきましょう。えー、b サンブルーは、えー、ケミカルでありコミカルであるというところでビーチサンダルのようなそのカジュアルな砂海岸とこのような夏のような天気が大好きという非常に陽気なヒーローでございます、えー、戦ってる間もねちょっとサボったりするところも ね, ねぜひチェックしてほしいと思います<笑>ちゃんと戦えようとねいよ、はい、さあちゃんと戦えようとブルーに諭しているのは シューファイターのリーダーでもあります名前をビジネスレッドと申しますはいそ う, そうですそ<笑><笑>さあビジネスレッドは皆さんの家族を守るお父さんと同じビジネスシューズを履き日々みんなのために戦っていますそしてなんと悪とも戦う非常に忙しいみんなのお父さんと同じぐらい忙しい、えー<笑> えもうねこのイエローとブルーへの愛情とともに皆さんのことをすごく優しく思っていて焼き肉が大好きというねキャラクターとなっていますよビジネスレッド皆さん応援してあげてくださ い, いイエイイイッドさあそしてこの「ヒーローの PR ショー こう一点女の子が登場ですよさあ、やってきましたヒールが突き刺さってるとラジマエちゃんが言いましたけども<笑>刺さってないです<笑>ただねヒールと言ったのは正しいですねお名前をしっかりお伝えするとヒールイエロー します。この腰の動き<笑>すごい、腰の動き。どうですか、この腰の動き、<笑>迷うべきことがたくさんありますけども、<笑>ヒーローイエローは、ね、女の子はヒーローであってもおしゃれを忘れない、えー、そんな可愛らしいキャラクターになっています。 戦いの最中もね、やっぱりちょっとセクシーな動きがね、入るところとか、パンチした後とか、やられた時のいやんっていう感じとかをね、ぜひぜひチェックしていただいてあ、もうレッドとブルーは大体同じ動きなのでね、いろんなあたりをチェックしてもらうのもいいかもしれないですね。いいいいいいいいさあ、ボーク、ブルーってね、太陽、ラジモエちゃんがずっと見てますからねいい ではアスカイザーにももう少し前の方に出てきてもらいましょうめ っ, ちゃずっとめっちゃかっこよかったねずっとアスカイザーね こ, いい、まあ、たここ部活やとしたら部長さんですよねしっかり身をもってトラブルがあったら俺が謝りに行くからみたいなはい。 まあね、アスカイザーがこうやっていることによってさまざまなヒーローがキャラクターを存分に発揮してこのポップカルチャーフェスティバルを盛り上げてくれているということにそうだ、ねはい、なっていますさあ紹介してきました、えー、アスカイザーとそして時空機動隊大勢そしてケミカル戦隊シューファイター、えー、ステージで立っている姿を写真に撮るのももちろんかっこいいんですけれどもやっぱり みんなと一緒にお写真を撮ったり、握手したりね、触れ合う時間も設けたら楽しいんじゃないかなと思います。えー、ヒーローとお写真撮りたい人。はーい。<笑>はーい<笑>、えー。たくさんのお友達がねヒーローとお写真撮りたいと思っていますので、えー、こちらのステージに登場してくれたヒーローの皆さんには、 この後鉄人広場のお客様の近くの方まで進んでいただきまして、えー、是非とも素敵なお写真や思い出作りに、えー、皆さん参加していただきたいと思いますではステージから客席に向かうのでいま一度私の方からヒーローをご紹介させていただきましょう ステージ上でどれだけドタバタ他のヒーローがはしゃいでいてもヒーローたるものはヒーローであるその姿勢を守る大阪からやってきたかっこいいヒーローといえばアスカイゾイ マジかっこいいなぁアスカイザーやばいなぁアスカイザーやばいなあ、えー、<笑>もう2番になんしたけやなさあそして登場するだけで平和な笑いを巻き起こす<笑>ちょっと遠い和歌山県からエッチラオッチラやってきたみかんに負けない和歌山のヒーロー時空機動隊 ヒーローロです<笑>彼はヒーローです<笑>さあそして最後にご紹介しましょ う, お う, おうラジモエちゃんがえ<笑>ブルーが好きと言ったけど今やブルーはアスカイザーの次に好きなヒーローとなってしまいましたけどもね<笑>、えー、そんな状況にも心折れずに頑張っていただきましょうポップカルチャーフェスティバルサーゴでデビューいたしました神戸初 ケビカル戦隊シュファイターシューファイタ ー, シュ ー, ファ イ, ターイエーイかっこいいですねさあそれではヒーローの皆さんにはこれから客席の方に移動してもらいますぜひとも遠くで応援するだけではなく近くに来たヒーローと一緒にお写真を撮ったり握手をしたり触れ合いを楽しんでくださいそれではヒーローが移動しますので皆さん大きな拍手でお送りくださいは ありがとうございます。階段からでもね、はい、降りれますよ。さあ、ブルーもイエローも、レッドと、移動してもらいましょう。な来たよさあ、えっ、ー、とね、また客席の方にもね、移動してくるので、大丈夫ですよ。いいね <笑>ちょったれれ残されたよ、海星一回ちょっとじゃあ後ろに行きます ね, ね<笑>えこの後ですねまた客席の方皆さんの方にもアスカイザーや海星そしてシューファイター登場しますので近くに来たら覚えたばかりの方もよく知っている方もぜひともまずはお名前から呼んであげてください赤くてかっこいいこれぞヒーローは大阪のアスカからやってきた アスカイザーそして隠しきれない面白さ、えー、ちょっと遠い和歌山からみかんに負けない有名人としてやってきたのは時空機動隊カイセイそしてこの新長 田, 田の靴工業を支えて頑張るヒーロー昨日デビューしたばかりのケミカル戦隊シューファイター。はい えー、彼らがですね間もなく客席の方をゆっくりと歩きながらみんなと一緒にお写真を撮ったり楽しい時間を作ってくれますお楽しみにお待ちくださいさあ鉄人広場でみんなと写真撮ったり大活躍してくれるヒーローなんですけれども、うん、登場するやいなや笑いを生、うんだ和歌山の有名人時空気のない海星なんですけれども、うん、めっちゃかっこいいヒーローショーもしてはるんですよ 今 日, はい、今日、昨日も、ねえー、大活躍だったんですけども、うん、開成は本日15時30分、お昼の3時半から4時までの間、うん、地域人材支援センター3階の講堂にて、うんうんうん、開成が大活躍のヒーローショーをお届けする予定になっています。えー、開成が盛り上げた、出てきましたね。開成 そして開催の後ろにはシューファイターも続いていますおーいいですねさあ開催に続いて登場したシューファイターも実は地域人材支援センター3階の高等こちらのステージ開催の後に登場する予定です夕方の4時から4時30分までは えー、昨日のオープニングステージ見逃した方やもう一度見たいという方に嬉しいケミカルセンターシューファイターのショーが地域人材支援センター3階の講堂で行われます、えー、ぜひともですね、えー、こちらでお写真を撮った後大活躍するヒーローに声援をお送りに地域人材支援センターの方にも足をお運びくださいあっ落とし物の連絡を忘れてました 自分のものみたいな。そうだそうだ。はい、えー。お子様のお帽子の落とし物です。スマイルというアプリケが入ったお帽子、お心当たりのある方いらっしゃいませんか、はい、デニムジかな。とっても可愛らしいお子様のお帽子です。今日ね、かなり暑くなっています。お帽子かぶってきたお友達多いと思います。あれあれ僕の帽子、私の帽子がないよというお友達はいませんか そしてお父様、お母様、お子様のお帽子ちゃんと頭に載っていますかスマイルという可愛らしいカラフルなアプリケが入ったお帽子が落とし物として届いておりますお心当たりのある方はですね、えとりあえず、えー、ステージの間ステージ右手のデートの方にお預かりさせていただきますのでお心当たりのある方はそちらの方までお問い合わせくださいさて、鉄人らば。 現在ヒーローがお友達と触れ合う楽しい時間を過ごしていますけれどもそれ以外に何やら鉄人28号の足元がにぎわっていますがそうなんですねなじまいちゃん今何のイベントやってるか知ってますいい匂い<笑>ええにおいのやつ確かにそうですね、えーうんえー、神戸カレーサミットがただいま鉄人広場では開催されています まだね、ま、だや列が、途絶えてないんですよ。おうおうおう。はい、今回は、この鉄人広場に。カレーの名店が、なんとずらりと、十五店舗。十五店舗。はい、のきを連れていまして。誰が美味しいの。誰が美味しいの。<笑>ここで言ったらね、みんなの、カレー温めてる人が。十四店舗の人が、なんか、悲しい気持ちになりますからね。<笑> えー、まずはですねホ、えームテント受付の方でワンプレート500円、えー、ワンコイン、はい、お支払いいただきますと大きな丸いお皿に5本だけよそって渡してくれますお皿の周りには4つおかずを入れるような仕切りがありまして15店舗の中から気になるカレーを4種類食べ比べすることができるという嬉しいイベントになっています カレーって、ね、なんかいろいろ試してみたいけど、えーうん、お腹いっぱいになっちゃうからう、うん、一気にいろいろ食べれないじゃないですかそうえっそう<笑>えあ、今回はねカレーサミットは4種類ずつ選んだら、うんうん、そうそう8種類食べれるんですけど普段の、の一気にお昼ご飯で8種類とか4種類とか食べれないじゃないですか。ね、なので、うん 今日はカレーの名店がまずはうちのお店の味を知ってほしいというお店の中でも自慢の一品のカレーを、うんはい、ずらりと持ってきてくれていますちなみにラジモイちゃんはどんなカレーが好きですかえ<笑> まあ、この間ちょっと番組で話したんですけどでもたねぎとこも入ってそうやったからさ伊集院ちゃんちょっと玉ねぎ苦手なんですよね固形が残ってたらねあ<笑>じっくり煮込んで溶けた場合は大丈夫うん、うん、大丈夫そしたらですねえチキンカレー専門店トゥーオブアッサンのカレーとかどうですかねトゥーオブアッサン、はい、カレー入ってんの えっ、ー、とね、ここは違うんですよ、えー、チキンカレーなのでカツカレーの話この後してあげるね<笑>、えー、チキンカレー専門店 d o オ v スさんは、えー、お店で一番定番のトロピカリというチキンカレーを本日は持ってきてくれています 玉ねぎをじっくり炒めて、うんうん、炒めて、なくなるまで煮込んだだってね手羽元と鶏肉のネックの部分のお肉がほろほろになるまで煮込んだカレーということは玉ねぎはもうとろとろということです<笑>食べたーいどこやろうなーえっ、ー、とねステージに一番近い、えー、客席の右手のははーいー、あちらですって言ってくれてますねあちらになります えー、そして、かつ「カツとねまさかの全然関係ないコメントが飛び出しましたけども、えー、実はねカツにちなんだお店も1店舗出てるんですよヤバカツてというお店なんですけども、はい、今度はね客席の左手の真ん中辺りかなヤバカツえー、看板がちょっと下にずれているところへんですから、ね、<笑>落ちたねあれえー<笑> カレー専門店15店舗とお伝えしたんですがカツ亭さんのみ実はカレー店ではないんですねなんで<笑>あのね山勝亭さんは串カツととんかつのお店だそうでそのお店の中でも、えー、一番人気といって過言ではないのがカツカレーなんですってでこれねお店でカツカレーを頼 ん, んでいただいたらカレーのルーはねおかわり自由なんだってうんえー うん、えー、最初の「うん」は私の話を聞いていなかったっていうことですよね<笑>あなんかケイちにゃん喋っておから「うん」いやなんかいかんや「え、お母んおかわい い, いな」<笑>「ステージに2人でいるっていうことは投げたボールを5回に1回ぐらいは拾ってもらうのが役割やからね」 私がそうや拾うあいいです大丈夫です<笑><笑><笑>さあそんなヤバカツ亭さんの、うんえー、本日持ってきてくれたカレーはですねお店の人気メニューカツカレーのルーを持ってきてくれたんですが、うん、かカツに合うように仕上げられたルーはあのー、カレーカレーというよりかはデミグラスっぽくちょっとね赤んっぽく仕上げてあって洋食屋さんを思わせる そんななルーになっています。カ ツ, カツカレーは別で持ってきてくれてはるんですよ、あカツも欲しい方、はいあの、別料金になるんですけれども、カツまた飲んでいただくことができます、はいはい、4種類選ぶうちの1つ、ね、その洋食屋さんの味のようなカレーを楽しんでみるのも良いかもしれないですね、はい、さあ、そしてまだまだありますよ、神戸麻ヤさんカレーえ、15種類のうち2つ説明したので、はい、13でございますよ。<笑> えー、神戸マヤさんけいマヤさんケちゃんも大好きなんですけれども、あのー、めっちゃ頑張って登山しなくてもね割と小さい山なので、えー、そしてケーブルもあるのでね、えー、登って大自然味わうことができるそんな気持ちのいいマヤさんを感じるようなたっぷりの野菜と果物そして胃の豚をじっくりとコトコト煮込み うちイノシシロスよね、ん。ああ、食べられてんでも、バンバン食べられて、ゴンゴン煮込まれてるわ。えー、<笑>え、今イノシシとイノブタって違うやんな。イノシシと豚を掛け合わせた品種でイノブタってあるんですよ。えー、美味しいんでしょう。美味しいの。うん。 え<笑>えあの作ってはる人がいるから「えとか言わへんのですよ<笑><笑>はいそんなノの豚ラジマイちゃんがまだ経験したことないおいしいノの豚をじっくりコトコト煮込んで隠し味もね今回教えてくれました沢のつるの酒粕とコーヒーを隠し味に忍ばせているそうですそうなんだ<笑>そうなんだ気になるもんだ になるもんだお酒、はい、か す, かすうんお酒作った時の酒かすかす汁作ったりする時に使うそうですそうです正解<笑>でそんな神戸麻耶さんカレーもお楽しみください、はい、そしてもう1店舗カリーダイニングオニオン ズ, ニオンズえこちらはね明石からやってきてくれたんですが明石で唯一のチキンカレーの専門店さんが出店されています えー、オニオンズさんは自家製のカレー粉とガラムマサラたっぷりの淡路産の玉ねぎと国産の鶏を使用したもう専門店ならではおうちでどれだけ頑張っても出すことはできないチキンカレーおいしそうはい証から出店してくれています君は多分何を紹介してもおいしそうって言うと思いますけどねみんなそう思いながら4店舗選んでるんで頑張って4店舗後で選んでいただきましょう さどどんどん紹介しますよ。インド料理のスルオダヤさんからは、はい、本日持ってきたカレーはチャナマサラというカレーになります、うんえっとね、今日はね、あの仮面ライダーショーもあったりヒーローも登場するということで小さなお友達お子さんも多いということなので子供でも安心してそして美味しく食べられる野菜とインドスパイスをじっくり煮込んだひよこ豆のカレーを。 する小だ屋さんが持ってきてくれてます。ひよこ豆知ってますか給食に出てきたことある。お、けいちゃんの時代は出てきませんでした。<笑><笑>割とね、あの大きめのお豆さんでホクホクとしてね。そうそうそうなんかフォローしてる。栗を思わすようなとか、こう、割と食べ応えがあって優しい感じのお豆さんを使ったひよこ豆のカレー。ラジマイちゃんの給食には出てきたんだよ。<笑>さあ続きまして、マンドリルカレー。 マンドリルはいマンドリルカレーはね結構若いオーナーさんなんですけども、うん、インドを旅した時にブッダカヤという場所の、うん、レストランでカレーをじっくりと研究した本格的なえカレーでございますで今回の中でもひときわ他の人がここのカレーを食べてるとそれどこなのと気になると思うのは見た目がね白っぽいカレーなんです そうなんです。なんで白っぽいかというとあのココナッツミルクを使ったクリーミーなカレーとなっていて、ね、優しい甘みのあるカレー具は野菜とチキンが入っているそうですなんかね4色全部茶色になるとなんかなぁと思う場合にはマンドリールカレーのちょっと白っぽいカレーを混ぜてみるのも良いかもしれないですねさあ続きましてダイニング岡野さんのカレーを紹介しましょう ダイニング岡野さんはインドのお店というよりもお母さんが作るインドの家庭のカレーを作ってくださってますインドの家庭のカレーは素材とスパイスを生かしたとってもシンプルなカレーだそうですあの割と凝ったカレーも多い中でねそのインドのママーンが作るカレーをね食べてみるのも良い機会かもしれないですよね ラジマイちゃんのママンのカレーもね、けいちゃんはぜひ食べてみたいんですけど、<笑>あまりにラジオでね、お母さんのカレー、ぼとっとしてるしな、みたいに、もう切なくて切なくて、全部けいちゃんが食べに行こうかなと思いましたけども、えー、今日はね、ラジマイちゃんのママンのカレーではなくて、インドのママンのカレーね、大人気、岡野さんのところで食べれますよ。さあ、あまままたまたあります。カリーボロウィッツ ポロビッツさんはいポロビッツさ ん,、はいツさんえー、国産の牛すじ肉を使用したオリジナルのビーフカレーとなっています今回割とチキンカレーが多いんですけれどもポロビッツさんは国産の牛すじ肉を使用したビーフカレーですビーフカレー、はい、神戸で一番古いスパイス屋さんビニーワレーという老舗のスパイス屋さんのスパイスをふんだんに使用した、えー、そのあたりの味わいも楽しめるカレーとなっています そ, うそして、えー、新長田からはコミュニティカフェワイのこのコミュニティカフェワイナの森は、えー、お子さん連れのお母さんや小さなお子様そしてお年寄りも集うことができる、えー、素敵なコミュニティスペースとなっていますがそちらからはお子様も笑顔に食べれることができる優しい味付けのカレー。 えー、とね、ナスとピーマンカラフルなピーマンとコーンが彩りでのせられるカレーとなっているようですもう乗りようになったかな、えー、最初はルーンだけのサービスになっていたようですけどもねはいカラフルなトッピングもなるそんなコミュニティカフェワイナの森のこちらのカレーもお楽しみくださいさあラジオワイちゃんがマイクを下に下ろしたということはあまり調べる気がないということかもしれないせん、ね、<笑>分かっていますよ分かっておりますさあ インドイさんも今回は出店しています。インドイさんも本格的なカレーを提供している中、本日はたくさんの方に楽しんでいただけるように、お子さんでも食べられるマイルドなキーマカレーをお届けしています。ーキーマカレー知ってるで、さっきケイちゃんに教えてもらって。えー、ちゃんと覚えてるなんて言ってた なんか肉が入ってる<笑><笑>大体のカレーは肉が入ってる<笑>なんかこのひき肉やひき肉やおっいチビチチチチキンとかね、えー、いろいろ入っているカレーがありますけれども牛すじとか、えー、キーマカレーはひき肉のカレーですねどこをすくってもお肉が味わえるそんなお得なカレーとなっていますよお子さんでも楽しめるマイルドなキーマカレーはインド亭さんです さあそして続いて、okay. カトマンドゥリープジャ6個さん、okay. はいこちらのお店もね今人気出ていますけれども、うんうん、季節の野菜入りのドライカレーあー美味しいと思うねえあのプレートの真ん中にドサッとご飯がもられていますけれども<笑>ドライカレーはねあのご飯と一緒に食べるのも美味しいですけどそれだけでも結構食べ応えがあるのでドライカレーって混ざってるんじゃなかったっけドライカレーはね えっと、それは多分ね木村が言ってるのはねカレーピラフですねあの喫茶店に出てくるカレーピラフだと思いますけどもねドライカレーはあのさらっとしたカレーっていうよりももっとあの固形感のあるカレーあうちのお母さんのカレー<笑>言うと思いましたの、ね、で<笑><笑>、はいえー、そんなドライカレーね4種類選べる中で1つの彩りとして楽しむのにも良いかもしれません さあそして続きまして辛口料理スズメバチ何やらですけれどもあの辺で見たそうですねあちらもちょうど真ん中あたりに並んでいるお店ですえ素材にこだわりまして国産牛国産の玉ねぎを使用しスパイスや生薬はインドから直接仕入れをしていますえ伝統の刺激的な辛さの中の甘みや酸味コクを楽しめます お店の名前が辛口料理スズメバチということでめっちゃ辛いんちゃうかなと思われてる方も多いと思うんですが本日は激辛も甘口も用意してくれているそうです、えー、ただねもうスタートしてだいぶたっているのでもしかしたらどちらかしかないよみたいなこともあるかもしれないのでそのあたりはお店の方に聞いてみてくださいさあそして新長田からもう1店舗はダウラーギリさん ダウラギリさんはい、えー、JR の駅からずっと南に降りていた道路沿いにあるインドネパール料理のお店になります、うんうんうんうん、ダウラギリさんはインドのスパイスを利かせた本格的なカレーを日本人の口に合わせて作ってくれています本格的やけど食べやすいこれが一番好きというねいいところを調整して作ってくれています お店では辛さが0から5まで様まざま選べるんですが今日はどんな方でも楽しめるようにノーマルな辛さで持ってきてくれてますけいちゃんねダウラギリさんたまに行っ た, こと行ったことあるっていうか行くんですけどんん辛さは3から4ぐらい けっちゃん、辛いの好きないかにも甘いの好きな顔してるやん<笑>甘いの好きな顔って何だらっとした感じあでもたまに差し入れとかでさ<笑>、はい、グミとかあげてもイいーいとか言われるもんなんでけっちゃんねごめんなさいだらんとした顔してるんですけどね甘いものはちょっと苦手なんですよ ね, ね<笑> 自分さ、うん、甘いのくれるときにさ、うんあ「ごめん甘いのあんまり苦手にうわ女子として終わってんな」とか言いますよね<笑>言ったことあるやんな「<笑>誕生日ケーキ食べられへんのちゃんうわ最低てるやんな」と<笑>か<笑>言いますよね<笑> いいんですよ。コーヒーはお砂糖ミルク入れなくてもおいしいという味奥深さがあるんです私はブラックコーヒーが好きですいいカレーの話に戻りましょう<笑>続きましてインダスレイさ ん, イイさんあと2店舗ねテンねご紹介しましょう、うん えー、こちらはインド料理のお店ね最近街中でよく見かけると思うんですが割と北インドの方のお料理が多いそうですがインダスレイさんは南インドといってもね土地によってさまざまお料理の味が違うようで南インドの有名なカレーシチューダルチャー を持ってきててきくれてましたし、ね、聞くだけで美味しそうですねこちらは鶏肉とひよこ豆季節野菜とさまざまなスパイスが入っていますカレーシチューというぐらいなのでね本当にそれだけスプーンに作ってまずは食べてみると、えー、美味しいかもしれないですよねインドスレイさん南インドの有名なカレーシチューダルチャーもお楽しみくださいさあご紹介がとうとう最後1店舗になりましたいいお店の名前は 元町通り三丁目。あ、えっ？元町通りさん売り切れですか？はい。すごい。元町通りさんはお店のご紹介させていただきましたね。そうだね<笑>はい。ね、ねはいねねえー、元町通り三丁目神戸キーマーカレー専門店さん、売り切れやって、売り切れやって。はい。えー、こちらのお店はね、ねバスッとキーマーカレー一品で勝負しているお店です。 あのお店行ってどのカレーにするとか甘口、辛口、中辛みたいな、ねうんうん、なんか焼き肉チキンとか、うんうんうん、牛すじとか玉ねぎなしあるかなとかこう選ぶじゃないですか、ね。<笑>ないない。大<笑>いのお店が入っ て, てるけどね<笑>、えー。こちらのお店はもうキーマーカレー1品で勝負していまして、本日はそちらのお店と同じルーを持ってきてくださっていましたが、えー、売り切れてしまいました。牛すじとカレースパイスと 神戸の永田にも近い淡路島淡路産の玉ねぎが混ざってコクのあるスパイシーなルーに仕上げているキーマカレーですお店の名前の通り元町通り3丁目でぜひ神戸キーマカレー専門店探していただきまして「売り切れ取ったから店まで来たで」と声をかけて<笑>う、ね、あげてください <笑>さあ、このようにですね売り切れの店舗も出てきているようで す, うです、ねえー、4種類選ぶのにね迷ってしまうので大体どちらのお店がどんなカレーかなってご紹介できたらいいなと思ったんですけどもあまりにダラダラ喋っていたのでどのお店がどんなカレーかみんな覚えていないと思うんですよ覚えー、てないもん、えー、香りに誘われてお店の方まで足を運んでいただきますとお店の方がですね打ち込んだカレーですよなんて教えてくださいますので あなた好みのカレーを4つ選んでカレーの食べおいしそうはい会場では4種類のカレーを楽しんでいただけますが、えー、鉄人広場に集っておりますカレーのお店ぜひともこれを機会に、えー、まだまだたくさんのメニューを、えー、お店では用意していると思いますもちろんキーマーカレー1品でやっているお店もありますけれども、えー、お店の方にも今後足を運んでいただければと思っております さあ、なじちゃん。はは、はは、寄ってきてますけれども。<笑>ポップカルチャーフェスティバル、サード。二日目ですけど、感<笑>想聞こうとしたけど、もう言いましたね、熱い。熱い。ね、<笑>食べたい。食べたいですね。ね。食べたいと言いますか。<笑>もう大体みんな食べたからで、ね、ゆったりと座って。座<笑>はい、お腹ごなしに二人のぐだぐだトークを楽しんで。る。 お腹なるかもしれん<笑>までマイクで言ってからお腹にマイクを持っていくと正解なんですけどうす、ね、<笑>お腹<笑>一刻堂みたいになってましたけど何も遅れて聞こえませんからね<笑>、はい、説明が増えるだけでございます。ごめんごめん<笑>さあ えー、進行しております私ケイ、はい、ちゃんとラジマエさんラジマエさん自分ですけどもね、うん、ラジマエちゃん<笑>え普段はラジオ関西さんの日曜日の深夜の番組をお届けしております、うん、時間は何時ですか23時時。分から0時、はい <笑>そうですね、はい、夜の11時半から12時、えー、日曜日の終わりから月曜日がスタートするまでの時間の30分間、ラジオ関西からお届けしています。番組名はえっといラジオ<笑> <笑>不安で、おし込こされそうです。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>えっと、はい、燃えないラジオ。じゃ、ね、熱いね、な、ちょっと、頭回らへ ん, ん。そうなんだよー。番組の時は、きれい、きれいですからね<笑><笑><笑>、はい。いまいち、燃えないラジオという番組名 で, でお届けしています。 日曜日の夜思わず寝ちゃって聞けなかったよというとはラジオ関西さんのホームページからラジコで聞くこともできますのでゆっくりと何度でもお楽しみいただくこともできます。 あれそういえば今日は何曜日ですか日曜日<笑><笑>それは言えたいな、うん、<笑>そうか、そうですね今日はポップカルチャーベースマルサーの夕方まで皆さんともに楽しい時間を過ごしましてそうそう、えー、夜の十一時三十分からは私たちのラジオラジオ関西いまいち燃えないラジオで皆様のお耳にかかれればと思っておりますしております この後も様々な会場にまた登場するかもしれません。水色の T シャツを着てグダグダと滑っているフレームだっら是非<笑>とも応援してやってくださ い, いす。鉄人広場、素敵なヒーローの紹介と美味しいカレーソミットのカレーを紹介させていただきました。どうしましたどうした うん、え？君ステージでだいぶ自由ですよね。今締めコメント言ってたんですけども。そうなんですよ。え何でしたっけ。<笑>美味しいカレーの情報発信しました。はい、もう決して喋らないです。ええー、どうぞどうぞ。珍しいことなんです。えー、えーえー、そうなんや。甘えてよ。甘えるのだけはピカイチなんですよ。あケちゃん<笑>もうすぐ誕生日なんですよ。<笑>おめでとうケイちゃん。ね、年し二倍ぐらいになるよね。<笑> <笑>あ<ー>〜<笑>年1個増えたからって2倍になるか急に。<笑><笑> <笑>はい、えー、9月30日にラジマエちゃんの2倍の年になる私、けいちゃんと<笑>、えー、ラジマエちゃんがですね、ポップカルチャーフェスティバル、サード、えー、この後も夕方までさまざまな形で盛り上げていきたいと思います、締めコめんト言うから、ちょっ と,、えー、とラジマエをお届けしましたまで我慢してね、なんか気になってもあーって言わんといてね。<笑><笑> okay? Okay. はい <笑><笑>聖天に恵まれた鉄人広場から素敵なヒーローの紹介とカレーサミットでにぎわう店舗の紹介をさせていただきましたお届けしましたのはラジオ関西日曜日23時30分からいまいち燃えないラジオパーソナリティのけいちゃんとラジモンでした他の会場でまたお会いしましょうバーイバーイ<笑> I'm <laughs> sorry. <laughs>